<笑>大なんとか会内容のない動画。あ、もう始まってんの。<笑>いや、なんか、すっごい絵になったから始めた。<笑>ということで。っともなってるよ<笑>あっちにもあと一杯。ええー、あと、あととームレールご一行でございます。<笑>ええー、皆様、おはようございます。 時刻は、えー、おははようございますあのあものったね時刻は1時半を会いましたこ札幌大通公園でございますなんか声こもってるうんそりゃそうだよ、えー、今日出てくる人とりあえずこの動画ではいつもの2人でやっていければと思いますのでなんかねどっかの誰かに怒られそうな感じでございますけれども<笑>大丈夫ですあのー、今日の私はしたではございません 誰、ハッシタいや、ハッシュタグはあるんですけれども、普段のハッシタグじゃありませんので。はい。わしー、ハッシュタだよー。すっげーギャップ。何<笑>このギャップ。<笑><笑>不審者。ええー、ということで。ある種の受け狙いと言いますか。うん。いやーね、さすがにね、可愛い女の音ね、歩いてるところをね、あのパパラッチとかね、されたら怖いなーということで。ちょっとこういった並走をしてみたわけでございますけれども。どうです。<笑>いや、誰。 というか本当にこれ喋りにくいやめた<笑>おもろくねいんだよこんなんやったって<笑>はいということで内容のない動画とりあえずあのー、あれですね雪も解けたんでテクテク歩いてきて、ね、あ の, のんびりお散歩しようと思いますええ何これ<笑>ということでまあ内容のない動画ですよ<笑>まあいつも通り内容なくやっていきたいなって思うんですけれども とりあえずな、お久しぶりです。めっちゃ久しぶりじゃない？いつぶり？最後会った。わかんない。でもあれ今年初めて、うん？今年初めてだよね。あけおめー。あけおめことうー<笑>、うん。あのー、そういえば年賀状さ、はい、俺今年一万円も出してなえればさ、一万円もまだ一万もあかんじゃんた。頑張れ。あの年賀状ね、一万円ももらってないさ、俺。もらってない。うん、出してない。うん。 いやー本当に今年はゼロだっただ去年1おお去年もないがついにゼロになったうーんいやーで今日3月30日30日、うん、30日だね「あけませ」とは絵ではないですけれど も, <笑>もう年度よあしたで年度が変わる絵でございまして<笑>明日ついにあれ発表であしたでねあさってだ明後あれ発表で新年号あさって行発表うんそうあれ11時ぐらい、うん 時うん。現行何になると思う。わかんない。わかんないよ。わ<笑>かんない。当てる気もそんなにない。うん。なんとなく適当に想像しましょう。なんか案がつくっていう噂はなんかちらっとは聞いたけど。あ, あ、安全の案。案外。ああ。<笑>案外一年。 <笑><笑><え><笑>なんだろう年みたいな<笑>なんか、そうそうそうそうそう、案外2年。<笑><やだ><笑>なんか嫌だ。なんか嫌だ。なんか案外元年でしょ<笑>案外3年。やだー。青でーす。<笑>あん、あんがつくの。あんがつくんじゃないかっていう。えー、いあれでしょ、あの安全の案でしょう。ん。うん。安売り一年。ひどいな。<笑>いや、ひどいな。<笑> 安全の「案」がつくとは言ったけど嫌から始まるとは言ってないよ、うんえー、<笑>じゃああのすみれさんなんか思いつかないですいや思いつかないで す, いいです<笑>あのね適当に言うきゃ動画になるんだよまあね、えー<笑>うん、世の中きっとあるだろうあのなんかさあのーうん、言語をなんとか勝手に大予想みたいな、うん、そんな感じで10分食いつなぐ動画だってあるだろう、うん、うちもそれになるんだよぶ<笑>個人的に食いつなぎたかったな個人的に なんかね多いな。 もうね。一人一人問い詰めたいところで、嫌だ。ぜひ。俺喋れないもんぜぜ。ぜひ。英語喋れないもん。翻、え、訳、ー、アプリで。翻訳アプリなんかあるね、最近い、うんいろ、うんね。いい天気ですね。うん、ちょっとここで冷たいけど。これな。天気は。 こんな感じで今何分経ったのかわかんないですけれども<笑>これでこうテクテク歩いてるだけのねこれで10分稼ごうっていう狙いだよ<笑>何が YouTube 復活だよ<笑>まあ徐々にねこう慣らしてってうん去、うん、年さ仕事とかでさ本当に編集とかやる暇なくて、うん、国葬の策で始めたのはこれだからな<笑>何もネタ思いつかなくて<笑>ああなるほどね、うん、これで復活って言っていいのか<笑><笑> 一 本,、ね、本目なんじゃないうんじゃないまあ、とりあえず今日一日で5本ぐらいちょっと撮っていきたいなって思いますんで、うん、まああれですね楽しいことしたいですね今年は、うん。ということで今年はこんな内容でお送りしますスタートあの、のね、ね<笑>、なにだったら、ね、当たら当り権利関係全く無視なね<笑>、えー、企画をちょっと始めていきたいなと思いまして。 みそじーなんでやーいややで<笑>ですんないですね。<笑> そういえば、さみなさん最近動画投稿してんのしてないです、<笑>同じく<笑>私も四月から頑張ろうかなーっていう気持ちはあるなるほど四月から頑張りましょうん、頑張ろうみんな頑張れーますお、噴水どっか噴れる噴水じゃない<笑>ここもゃな い, いや噴水噴水だけどお腹は入れるえ、撤去たんだまあ冬だったからねへ、えー食べてみます<笑> あのー、世界の中心で何かされていますみんなな見てるそ<笑>れということで。<笑>おー 中心に立って中、中ん に, にゴミ片っ付終わっとくな。とりあえず。何それー。いや、なんとなく締めに。どうぞ。日本。日本。今年もラーメン食って酒飲んで寝ます。<笑>ダメ。ダメです。ダメ。ダメです。もうちょっとまともに動画っぽく、ええ。<笑> んめどくさいの。<笑>ええ自分から言ったのにそうだそうだ、えー、もうちょっとあのちびっこ向けやっときゃいいの<笑>今年も「d クタ u 動画作るぞーって去年何本作ったんだよあ<笑>、まあ、そんな感じで今年もグダグダやってきますんでだからとりあえず今年もよろしくお願いしますと<笑>いうことで閉めましょうか、まあ、ねえねえとりあはい <笑>じゃあ、おやすみ人類。バイバーイお。これ見て寝れるかな？<笑>まだ明るいし。